そすんなそんなに別れたくなきゃ力づくで連れてくればよかったんだうわ野蛮人最低マリも分かったよ好きなだけ泣いてろやっと島を出たみたいねご苦労様 ああ。のっ。組織の仇討ちか。相手になるぞ。敵襲、敵襲。綺麗なお姉。たま。あっ。なんだお前じゃねえか。生きてたのか。あんた。いつからこの船に。 モンキー・ディ・ルフィあなた私に何をしたか忘れてないわよねおいお前嘘つくな俺は何もしてねえぞいいえ耐え難い仕打ちを受けました責任取ってね意味わかんねえやつだなどうしろってんだよ 私を仲間に入れて、はあ、崩れゆく総裁殿の中で私はポーネグリフと共に埋もれて死ぬはずだった私もそれを望んでいたなのにあなたは私を生かしたそれがあなたの罪私には行くあても帰る場所もないのだから この船に置いてなんだそうかフラしょうがねえないいぞロビン心配すんなってこいつは悪いやつじゃねえからロビンを仲間に加えグランドラインを進むルフィたちだがログポースが空を示すという事態に直面する 空にあるという島の伝説を信じて情報を集める中大型ルーキーと称される海賊ハイエナのベラミーと遭遇する空に島があるって<笑>一体いつの時代の人間だよいいか海賊が夢を見る時代はもう終わったんだベラミーから売られた喧嘩をあえて買わず 嘲笑や暴力に耐えたルフィたちは謎の海賊と出会う「空島はあるぜ海賊が夢を見る時代が終わるってえおいハハハハハハ人の夢は終わらねえ笑われていこうじゃねえか高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだ!」その後 空島へ向かう手がかりを得たルフィたちは立ちあたかったベラミーを倒し空島スカイピアへと到達した空島での冒険を終え深く損傷したゴーイングメリー号一味はその修理をするため腕利きの船大工を求めて海を進むその途中突如ルフィたちの前に現れた海軍大将青木路と交戦一味は 全く歯が立たずその力の差を思い知らされるお前たちはこの先ニコロビンを必ず持て余すニコロビンという女の生まれついた星の凶暴性を背負いきれなくなるロビンについて不吉な忠告を残した青木次は一味を捉えることなく去っていったその一件の後一味を乗せグランドラインを進むゴーイングメリー号の眼前に 目的地ウォーターセブンが姿を見せる船大工たちからメリー号修理の査定を受けるべくルフィたちは造船会社ガレーラカンパニーへと向かう「メリー号が直せねえ」ってなんでだおめえらすげえ船大工なんじゃねえのかよ査定の結果は聞いただろう。 船の全骨格の土台となる竜骨がひどく損傷しているそんなじゃあ本当にもう「ゴーイングメリー号」では二度と後悔できないのまあ船の寿命だいい機会じゃねえか諦めて新しい船を買ってけいや 乗り換える気はね俺たちの船はゴーイングメリー号だ今日だって快適に走ってたんだなのに急に後悔できねえなんて信じられるか沈むまで乗れば満足か呆れたもんだてめえそれでも一線の船長か話は一旦終わりだな船を買う気になったらまた来い。 空島島の黄金を売って修理代も手に入れたのに、肝心の船の修理ができないんじゃ。おい、ナミ、大変だ。金の入ってるケースがないぞ。ちょうだいやめてよ。あのお金がなくなる。そういやウソップもいねえぞ。どこ行ったんだ。 一方、その頃水が澄んでて街並みもきれいね歩ける場所もあるんだな近くの島では今仮想カーニバルをやっているらしいわこの町の人たちも参加の準備をしてるみたいねえなんでそんなこと知ってるんだ そんな話し声が聞こえたから癖なの子供の頃から人の顔色を見て聞き耳を立てて生きてきたからはあすげえなあロビンはおあそこに本屋がある寄っていいか<笑>もちろん入りましょう ったこともねえ はいきんじゃねーか待っていてももー金返せーニーヨークベリー兄貴に届けるぞそれ、逃げろそう逃げられた絶対に取り返さねーとみんなに合わせる顔がねー<音> を取ったやつらはま だ, 近くにいるはずだ絶対に取り戻さねえと あれは、ロビンだ何がて何んでも奪い返さなきゃならねえ ・やだいしやだだいしやだいしやだいしやだこれは俺の船を修理する大事な金なんだしてもらうぞ リーとす<音楽>ま、だ全部じゃねえ<音楽>メリーのためにも。 いいはね、いやや覚えてるな。 大丈夫助けられるよ。 ちょっと待ってろよウソップあのふざけた家吹き飛ばしてくるからよあれだてめえらはあれは麦わらのルフィあの貧弱長っ端な野郎のいる一味の戦場だ てめえの実力のほども知れるってもんだなこっちから叩き潰してやるおやどう、ちょちょっと待ておめえら金だろ返してほしいのは残念だがここにはもうねえフランキーの兄貴が持って買い物に出ちまったんだ つまり、ここでどれだけ暴れようとも金は戻ってはもう喋ってくれるなそういうこっちゃねえんだよそうだなもう手遅れだお前ら俺も残らねえと思え どうかフランキーどこへだよまいったな金の行方は本当に分からねえようだフランキーってやつを締め上げても買い物されたあとじゃなおいウソップの応急処置終わったぞとにかく船に戻るか ルフィ船ようん決めたよゴーイングメリー号とはここで別れよう船はよ乗り換えることにしたんだゴーイングメリー号には世話になったけど この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前。修理代足りなくなったのか違うよ、そうじゃねえ。じゃなんだよなんで乗り換えるなんてくだらねえことを言うんだメリー号はもう直せねえんだよ お前一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間をお前はこんなところで見殺しにするかじゃあお前に判断できんのかよお前は船大工じゃねえだろウソップうそうだそれがどうした絶対に俺は見捨てねえぞ駒なよこれは俺が決めたことだ 今更お前が何言ったって意見は変えねえいいかルフィ誰でもてめえみたいに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえいいかげにしろお前ルフィーお前だけがつらいなんて思うなよだったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえじゃあいいさそんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船に かが、うん、てめえ今何言おうとしたんだ滅多なこと口にするもんじゃねえぞいやいいんだルフィそれがお前の本心だろ何<笑>だと使えねえ仲間は次々に切り捨てて先に進めばいいメリー号に見切りをつけるんなら 俺にもそうしろよ意見が食い違ってまで一緒に旅することねえよ俺はこの一味をやめる確かにその船は船長であるお前のもんだ 俺が勝った。メリー号はもらっていく。ドンキーディーブィー！俺と決闘しろう！あいつ、どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ。殺すきて来いよ。帰り討ちにしてやる。 もらっリはのいしお前くてる前を倒してメーどんな手を使ってもらう ロ、うん、ここケット I'm <laughs> sorry. もらったぞ、お前の衝撃。一発だ。